平成29年7月14日、宮川副市長と市の職員3名が平成29年7月九州北部豪雨災害により甚大な被害を受けた福岡県朝倉市に支援物資を届けました。支援物資には飲料水をはじめ栄養補助食品や非常食など段ボール箱126個が2台の車に乗せられ、 市職員の見送りを受けて出発しました。また16日には被災地でのボランティア活動も行われ、18日からは、阿蘇市役所本庁舎と各支所に義援金を募る募金箱も設置されています。